高梨沙羅、こんなに気持ちが高ぶったのは初めてかも、日本女子初の表彰台独占に喜び。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ノルディックスキージャンプ女子 W 杯個人第17戦、5日、ビリンゲン。日本勢が史上初、表彰台独占の快挙を成し遂げた。 伊藤由紀、土屋ホームが6シーズンぶりに優勝し、丸山のぞみ、北野建設が2位、高梨沙羅、くられ、破産位に入った。高梨は日本時間6日、インスタグラムを更新し、熱い思いを綴った。 高梨は3人が笑顔でトロフィーを掲げる写真を投稿し、数万人の大観衆の中でミナンナで表彰台に乗れたこと、見た景色、競技をしてきた中でこんなに気持ちが高ぶったのは初めてかもしれません。と感動を記載。 そして世界ジュニア選手権日本チームの活躍にたくさんのパワーをいただき飛ぶことができましたこの場に立つために支えてくださった皆様応援してくださった皆様ありがとうございましたなどと思いを綴った高梨は1回目に137号で2位につけたが2回目は 133-0 自身64勝ち目はならなかったが、2試合連続表彰台で自身が持つ W 坂月男女歴代最多表彰台記録を115回に伸ばした。伊藤の優勝が決まると、丸山と3人で歓喜の抱擁。丸山と共に目頭を拭っていた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。